なので、そのやるとなったらですね。あの、どっかに勤めてちょっと見てくるとか。その要は資格です。とか取得するとか。さえもうそんなの一切もう。関係ない関係なくなってきますね。あの、自分で作るってなるともうですから、その要は自分の職場？ をその場所をですね借りてまあ広さですとかこれぐらいあったらもうあの十分だなとかいうはその借りるところもですねどういうそのあれでっていうねあのもちろんその必要な機械ですとかも必要になってきますし要はその。 なんですか例えばその型をねその作るとかねその機械型を作る機械ですとかいろんなねあのあれが関わってきますのであの簡単じゃないんですよ内容が揃えるのもそうだし大変ですしね。あの 考えながらねその選んでいかなきゃいけないのでそのこちら側がこういうのをちょっとやりたいので仕事場でちょっとお借りしたいんですけれどもとか、あのー、じゃあ借りるのはできなかったらもう買うしかないんですよその倉庫なら倉庫何もその工場なら工場でもいいですよ工場とかだったらもうちょっと大きくなっちゃいますけど。あのー 借りるんだですその貸しえ、まあ、借りるか買うかどちらかですよね選択肢としてはそれはもうあの不動産屋さんですとかですねそのまあ、説明してこんなで必要なんですっていうふうにその説明をした上で OK だったら借りれるああちょっと無理ですねって言ったら買うしかなくなってくるとかですね というふうになってきますので。あのー、まあ、私いくつ、空飛ぶ靴だけじゃないのでね、その作成するのも。がですね。まあ、こべこべこべこべこべやで、こ、あの、小さい規模で借りて、その。何件か、二件とか、三件、その借りるのかとかですね、まあ、件数ですとかですね。 じゃあ金額ですよね金額もその計算した上でじゃあ大きいとこ借りちゃったがまああんまりその金額が変わらないんだったらそういうところまでも考えないとダメなんですよ私としてはあのは何が何でもどこでもいいから借りるって言うわけにはいかないんですよなのでその計画してね これぐらい必要かなとあのそれも前もってですねそのあの計画して、まあ、検索して、まあ、そこで調べてどんなところがあるのかとかその場所とかねあの自宅からどれぐらいの距離なのかとかあの私はね生産するっていうことよりもまず自分が欲しいんですよね。 自分だけにその何ですかもう使えればいいやできればいいやとりあえずみたいなそういう考え方なんですよ。売るっていうことはねそれが前提じゃないんでもう自分だけでもそういうその要は。 まあ、NASA でいうその検索機、まあ、飛んでますよね飛ばしてますよねあれも作らなきゃいけないし靴でしょスーツでしょであのそういうその探知機ですか、まあそのね、空気があるのかなとかないのかとかそういう装置もつけなきゃいけないですし、ね、それからその、まあ、食に関してはまあいいかなっていう感じですけれども。 それはそれでね、あとでねあの、あれすればいいので、まあ、それはそれで、まあ、あの準備してその、それを積んでいけるぐらい の, その乗り物をですね、作らなければいけないということですかね。その運ぶのにね、荷物を運ぶのに、それぐらい の, その、例えば一軒家ぐらいのその大きさを、その 作らないとのいで、ね、そうやっていろいろ考えますとその借りる場所の規模ですとか、まあ、金額とかですねそれもその関わってくるということですのでその私がじゃですからそのあの今回のマイナンバーカードについてもう非常に期待をしているというこ と, ことです。 はい。もうそのできる範囲以内でですね、その一生その後半のその期間ですね、あのあのね、こう計画が立つんですよ。それでですと。 でまあ、そういうこともその私の中にありますのであのただねその生活していって終わるのではなくてそのちょっとね違う次元 の, そのことまでもです、ね、やりたいっていうこともありますのでこれ非常にね本当に、ね、重要重要な内容なんですよ私にとっては皆さんにとってはどうかどうでもいいと 思, 思ってた方が多い。 だと思うんですけど私にとってはですね本当に重要なあの内容になってますのでもしそれができてそのまあ何ですかあの是非っていう風なそな方がねあのいらっしゃったらじゃあいいですよと提供しますよと。 いう感じですかねそういうことはですねあのダメですもうっていうその封鎖的な考えではないのであの実際にそういうことがねもう確認してい け, るいけるっていうことも分かったんだったらそれをね他の人にもあのねえそれ行きたいっていう人がいたらやっぱり。 提示しますよそれは、はい、ねえそれはねあのその時のあれですけれども、うん、だから簡単じゃない簡単じゃない内容ですけれどもやっぱ自分で調べてねあの 必要であれば調べて、あのー、電気のことですとかあとあのー、まあ何ですか元素とかなんかそういうその、あのー、要はえっとありますよね原子原子のとかまあいろいろその必要になってきますよねで太陽光発電とかまあいろいろね まあ、これ、クリスタルですけれども、これ、まあ人工ダイヤですね。こういう、その、あの人工でできる、その、あれも、こう、ね、出てきてますので、私ね、クリスタルの乗り物、作成したいんですよ。これも理由があって、クリスタルっていう、その外観がね、クリスタルじゃなきゃいけないっていうのもあるんですよね、これ、実は。 なのでこういうものを作成 し, しているということはやはりそういうその分かっていらっしゃる方がやっぱりいるんですよねだからここでねあのできることはその空間に行ってもできる例えば水ですとか植物に関してじゃあどうやって作成していったらいいのか土もなしで作成するのかそれとも土があって作成しているのか その土も違う要素でその例えばカラーですよね白なら白い土そきれいな砂 の, あの土とかないしはこの結晶とかその砕いてあれしていくのが、まあ、これだったらあれなのかなとかその必要になってくるのがどうしてもあるんですよ。でそそのの作成をそのその 高次元でででききる、る、生産できるしかもリサイクルできるあの使い回しができるそのことがですね高次元でもできれば別にその地球のねこのあれがなくても空間に行ってもできるんですよ。でパーツはどうやって運んでいくのかとかね何もその大きいね母船を作っていく。いく ことをしなくても一軒家分のね建物 の, そのあれがあれば十分だってだって人数がいるんだからそうでしょって1億いったら1億人分 の, その要はその要は 距, 離距離が分かるのでパーツをねは乗せて1回で行くのかそれとも2回で行くのかその要は 次元 の, その空間でも段階があるのでじゃあここに置いていこうじゃあ続きここに置いていこうっていうその段階ですよねどうやってやっていくのかっていうその物のを運び方もですねそのあれ計画ができてくるんですよ。まあそういうことで、まあ、着るものもねどういうふうにしてていいのかとかね。あの 着、ま、る、あ、ものはまあいいとしてその要は生産あのリサイクルあ何が必要なのかとあのーまあ、植物ができるのにはど う, どうやっていったらその植物がねできるのかとかですね、あのー、計画ができてきますので、あのー、本当にねあの 人工人工うんまあクリスタルダイヤって言いますけど価値のないものだと思ってたら大間違いですからね非常にこれはもう価値がありますからねその価値観ね安いからか価値ではないっていう決めつけ方はもう 目が不死穴ですよってことってそんなの関係ないですからもう私が考えているようなその領域<笑>はもうそんなの関係ないですからお金で判断ジャッジするあれじゃないですからとりあえず午後まで